主の大豆だよあとヘルシーな仲間のこいつらどうも小麦粉さんはソイジョイに小麦粉は入ってないぜそういうことあるよねそう僕たちそういう商品なんだ大豆ぎっしりソイジョイ的なソイジョイ ズ, イョイズいや主原料の大豆だよソイジョイのソイは大豆のことなんだまあ当然だよねあとヘルシーな仲間のこいつらどうも私ブルーブ ル, ーブルー 植物性タンパク質をもだあれそういえば小麦粉さんはそういそういパッケージのうらてないのそういうことあるよね嘘いわゆるグルテンフリー僕たちそういうしょなんだだいぎっしりソイジョ イ, 的なソ イ, ジョイズ このつぶやき見てよそいじょいって低 GI なんだって低 GI っていいの悪いのテンションが低いってこと私たちむしろあげよねいやいや低 GI はヘルシーの褒め言葉だぜ GI とは糖室の吸収の度合い低 GI <笑>詳しくは自分で調べてくれよな低 GI だよそいじょいっていう話なの